あと皆さんこんにちはおはようございます金野でございますえーとですねえー、コメントコメントがですねあのちょっとねスピリチュアル系のあのそのお悩み相談室をそのやってほしいということでですねちょっとその えー、相談内容に載ってほしいという方がですねちょっとコメントに入ってきたのであのー、その相談はですね受けるのはですね非常にですねあのと、ー、ぶいですはいそれはねあのー どんなことでもですね。そのいいことでも悪いことでもですね。そのプラスに持っていける方向にそのその方法とかですね。あとはその問題点がそのどういうことなのかっていうところもですね。あの私はですね。説明できます。<笑>それはその。 でですね、その他の仕事をやりながらそれはですねあのしてきたんですよねあのカラー の, その色が見える何々のカラーが見えるっていうことを先にお伝えしてでそっからですね「えっ!」ていうふうに「そうなの?」とかあの全然その知らない方自分のカラーが出ているその色が分からない方とその 私から聞聞く前に以前にに以、ね、いたこととがあると自分のカラーをその金野さんが言った通りのカラーを言われたことがあると<咳>いうことはですねあのそういう方はちょっと少ないですけれどもあの非常にです、ね、驚かれてでなおかつそのえ見えるの っていうのとその自分のカラーが、ね、分かると嬉しいないしはそのカラーのです、ね、意味合いですね今どういう状態でいるのかとかあのそのオーラのカラーっていうのはですね心気持ちがその、えー、内側から出ているエネルギーがそのカラーとして出る。 というこでですので今現状でそのものすごく疲れてるという方々がちょっと非常に多 い, 多いんですけれどもその気持ちはね、あのー、カラーとね匹敵比例していると匹敵しているということでですね気持ちとですね体の状態はですねこれ違うんですね。これちょっと簡単に 言っときますねはいでそのまあその「何でもいいです」「あのちょっとこれ聞いていいのかな」っていうことまでですねその要は普通の方々がその判断できにくいような内容でも私はそのあの怒って えー、お答えすることはできますはいそれはもう言っときますなのでその、えー、もしですねコメントの方にですねその相談内容がですね簡単にですねあの、えー、な ん, ていうんですかね内容をですね あのー、提示でできるののあればそのコメントの方にですねまずその内容をですね簡単にですね、あのー、書いていただいてで私がその動画でないしはその、えー、コメントでですね、あのー、答えていくと、えー、いうことをですねとりあえず今の、えー、状態でですねできることはそれだけなの で, でもしですねその人数が 増えてきたりですとかあとかあその地方ですね<笑>地方の方々がどうその本当に見てほしいという方があのいた場合その事務所をですね一時例えば1週間なら1週間ですとかその一時的にですね事務所を借りる。<笑> まあ、どこでもいいんですけどね、場所はね、その、えー、なんですかね、その地方に関しては、その、まず近場からとかですね、あのいきなりではちょっと、その、骨通の面倒って無理がありますので、その、その近場からですね、どうしていったらいいのかっていうことですね。 で私ちょっとですね、引っ越しがですね、もしかしたらちょっとまた 控, 控えている可能性がちょっと出てきましたので、あのそれが決まり次第ですね、ここ1、2ヶ月の間にですね、あの引っ越しをする可能性が出てきましたのであの、それによってですね、その先々のそのことがですね、あ, のあれ、 まあ、その方法としてですねいろいろそ の, あの本当にその実際にですねできてくる可能性があるって私は思いましたのでその事務所もねあの店舗で借りますとそのかかるじゃないですかお金があの一箇所でその借りると。 要は礼金だとか、敷 金, 金ですとか、あとまあ手数料、仲介手数料ですとか、あとその管理費ですとか、あとあの、まあ、もうその他、もらもらお金がかかりますよね、何十万っていうね、金お金がかかりますね。でも、地方ですと、そのまあ、近場でもいいんですけれども、その一時的にです、ね、1週間なら1週間借りたいと。 日、えーまあ、日なら3日借りたいと要は展示場とかもうそうですよねその一時的にその借りたいというその展示場 の, その場所をお借りして、まあ、イベントという形でですねあの一時期お借りして、えー、っていうその方法もですねちょっとね あ, のありますので。 あのー、そうですねあのー、本当にですねご要望がですね強いご要望がないしはご要望がですね本当に真剣にあのー、ある方うーんが、えー、によってですねあのー、私はまあ一人でお客様としてですね一人ででもいいですからですねあのー、まあ、安い価格でですねあのー 見ると、えー、いうことで、はい、それはね、ちょっとしてあげたいなっていうのはね、あのコメントをいただいて、えー、ちょっとね、そういうふうに思いました。本当にありがとうございます。えー、っと、知ノンサンタさんですね、死ノン知ノンサンタさんっていう方からですね、ちょっとコメントをいただいたので、 まあ、お一人ですけれども、あの、一緒にそういう感じでいますので、何かですね、その、提案とかですね、ございましたら、あのー、ぜひぜひコメントの方をですね、あの、まず入れていただきたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。それでは、金野でございました。